平成最後の国クレディオパワードバイシノミヤグループテレビアニメかぐや様はコらせたい天才たちの恋愛頭脳戦 やかぐや役小葵ですはーい、皆さん、こんにちは。藤原千佳役、小原のみです。この番組は、テレビアニメ、かぐや様は小暮らせたいの最新情報をお届けするとともに、番組オリジナルの企画もお届けするラジオ番組です。うん、イェーイはい、始まりました。第2回 !2 回<笑>イェーイありがとうございますありがとうございますで、これ、配信日が21日、うん、ということは、は、明日から おー何ですかジャンプフェスタ ?2019! はい始まります私たちは、2日目の23日に、はい登壇いたしますぜひ、皆さん、来てくださいはい楽しみだね楽しみですねあれ、でも、あの、なんでしょう、生で皆さんの前にみんなで立つのは初めてになりますかねそうだね。かぐや様で、こう、うんうん、皆さんにお会いするのは初めての機会かなと。 あーいいじゃないですか。クリスマスも近いということで。あらあらあらあらあらあ ら, あ ら, あ ら, <笑>あ ら, あらクリスマスね。街を歩けばキラキラしてますよ。本当ですよイルミネーションばっかりでね。<笑>どう<笑>んだよ。嘘<笑>、えー。<笑>う<そー><笑>ちゃんと待って。うそ<笑>でしょ。えどれ？えクリスマスイルミネーション。 これは最後に、えっ、ー、と答え合わせをしましょう。今は言わないでおきますね。ち ょ, ちょろすぎる自分。いやーねー、クリスマス近いですね。ねさんイルミネーションを見ながら、あイベントを見た後、イルミネーションをかえ、あの見ながら帰っていただけたらと。思いますよ、うん。思います。<笑>はい、ではここで番組のルールをご紹介いたします。はい、この番組は。 単位制度を採用しております、うん、メールを読まれて私たちが面白いと思ったら段や、うん、9位が上がっていきます、はい、最初にメールを読まれたリスナーさんは10級からスタートいたします、うん、以降私たちが面白いと思ったら、えー、9位をどんどん上げていきますはい えー、9位は10級からスタートして1級まで、うん、1級以降は段位となり、初段から10段まであります。うんえー、10段の人が私たちから面白いと認められれば、恋愛衛生名人の称号を授与いたします。うん、いやーすごいね。すごい。た、う、ど、ん、り着く人いるかな。<笑>また、初段、5段、10段、うん、恋愛衛生名人を えー、獲得ししたたリスナーには番組グッズをプレゼントいたしますすごいよすごいよごいもうね、ちゃんと前回のもね、初回のもしっかり記録されておりますので。すでに99まで行ってる方もいらっしゃいますので。すごい ね, ねいい、いい出だしですよ。ですね。はい、それに比べね。<笑> キュイなしししといいいいいう方もららっっゃゃまます<笑>いらっしゃいますのでねはい<笑><笑>、はい、ちなみにあ、メールではなく、ハガキで採用されると、第を2段飛び級うんハガキでも、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ちなみに、うん小賀さんには、NG ワードゲームもありますので、 何が NG ワードなのか予想しながらトークしていきましょう。と、台本に書かれていますが、もえー、もう皆さ ん, うん、終わっちゃったよ。<笑>予想ゲームなのに。あおちゃん、ちょろいと<笑><笑>いうことでね、はい。そうですね、はい、くそーそれでは行きましょう平成最後の国レイディオ、パワードバイシノミアグループ。 この番組は四宮グループの提供でお届けしますまずは番組に届いているメールをご紹介いたします、はい、作品の感想私たちへの質問全く関係のない質問でも何でも構いません、うん、ということで。 読んでいきたいと思いますが、今回、うん、350通を超えたそうです。すごーいすごいねすごいですよこんな送るね、<笑>あまり大きい声では言えないけど、スタッフさんが大変そう<笑><笑>ね、スタッフが一人増えたらしいよ<笑>、ね、<笑>頑張っていきましょう頑張ろう<笑>はい、というわけで早速読んでいきたいと思います。はい、ペンネーム、春貝さんから頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。 小川さん、小原さん、こんにちはこんにちはこんにちは前回の国レイディオを聞きましたありがとうございますありがとうございます特に印象に残ったのは、NG ワードが想像よりも早く出てきたところです。<笑>全然、頭脳戦ができなくて、思わず笑ってしまいました。大丈夫、記録を更新したよ。第2回では、どうんだよーを言わずに、えー、感想してください<笑>実は私は、かぐや様は国らせたいを最近まで知りませんでした<笑>あら ですが、このラジオを聞いて、ますますアニメが楽しみになりました。というね、温かいメールをいただきました。春、う、貝、ん、さん、すいません。もう冒頭で終わってしまいました。<笑><笑>もうね、に入る前にね、やっちゃってるね。そうだね。そうそう新しい気を。<笑>よし。あ<笑>おちゃんがテンパっております。<笑>はい。では、続いて。うん。え、ペンネームマイペ さんからいただきましたありがとうございます。コガちゃん、ココちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。えー、この前、今年を表す漢字一文字が、えー、発表されましたが、うん、こがコガちゃんとココちゃんは、今年を漢字一文字で表すと何になりますかというお、おー。です。ちなみに今年、選ばれたのは最、最 災, 災, 災害の際なるほどね。うん、そうだね。うんうん、の、 おちゃん何ええー、私ですか私は、今年一、一文字ってでも難しいですね。自分の、なんだろう、うんうん、うーん、あ、まあでも、あの、んあ、あ、し、あ、<笑>ショウ<笑><し><笑>何のウなんだこれ章。章、登るはあ、どうして どうしてもうこれはですね、私、もう今年は、もう、登っていきたいなという目標を掲げて、うん、あの、走りましたので、登る。見事それが叶っていますね。いや、でも、うん、ありがたいですね。あの、本当に、かぐや様が決まったということが、この一文字に現れたかなと、私は思います。うまいなーうまいなー<笑>なここちゃんは、 私は、そうだな感謝の感って字かなお。なんか私、私、うんうん、こう、皆さんに、皆さんの前で、こう、声優のお仕事をするっていう上で、始めましてなってから、もう、2年、うんうん、経って3年目になるんですけど、うん、まあ、改めて、いろんな現場で、 いろんな人に、あの、先輩方とか、スタッフさんとか、いろんな方に出会って、うんうん、まあ、感謝するのはもちろん、私たちで感情で、ね、お芝居をしてるから、うん、いろんな感情にまた触れることができて、なんか感じるってその言葉をよく思い浮かべることが今年は特に多かったから、うんうんうん、だから今パッて聞かれた時にそれが上がりましたね。いいですね、うん、でも、その、 なんでしょう感じるっていう言葉がこうパッて出てくるぐらい、身近にお芝居とか、そういうのがあったっていうことですもんね。そうそううん、ありがたいです。いいほどだ。うん。はい。ということで、じゃあ続いてご紹介いたします。はい。はい、えー、ペンネーム FC さんです。小賀さん、小原さ ん,、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。もう少しでクリスマスですね。あら。 小さい頃はプレゼントやケーキを楽しみにしていましたが、はい、今ではイルミネーションが綺麗だなと思いながら、うん、上を見て過ごしていますお二人はクリスマスの一番の思い出といえば何を思い浮かべますか、うん、私は一人でケーキを作ろうとしたら生クリームが全く固まらずそのままスポンジにかけてトッピングして食べたクリスマスがいろんな意味で思い出に残っていますという、はい、ちなみにこの方は前回も 読み上げて、はい。9位を与えなかった方です。そうですね。<笑>ちょっと寂しいメールを送ってきてくださいました。うそうですね。うーんと、思い出、何かありますクリスマスの思い出、うんうん。あ、でもそれで言うと、私もあの学生の時にですね、あの、なんか、あイルミネーションが綺麗だーっつって、あの、うん 福岡の文字港っていう場所があるんですけど、うん、あそこがこう彩られていると、うん。だからみんなでちょっと行こうぜって言って軽く行ったんですよ。うんうん、そしたら真冬で、うん、しかも文字港ってあの海のすぐそばっていうか港みたいな感じになってて、海の潮風がもうボフボフに吹いてるんですよ。だからめちゃめちゃ寒くて、すごい甘く見てて、うん、もうなんか外に出るたびずっと強風でなんか、 バサーって感じになって、もうなんか楽しかったっていうよりも寒かった思い出しかなくて、なんかイルミネーションも見た記憶がなくて、うん、なんか、んか<笑>どう、どん、どうやって言うの<笑>ちょろー<笑><笑><いや><笑>ちょっと待って、ね、ってどこちょっと待って、ちょっと待って、分かった。もうもう言わないよ。 言わな い, <笑> も, うわないもう大丈夫、言っちゃったからもういいの、い い, い の,、うんいいのうん。いいの、いいの、そんな思い出そいか、うん、じゃあなんか楽しむどころか風にをこうなんか う,、ね、うわーって、うん、もう髪の、毛バの、サバサギッシいギッシュで帰った。い<笑><笑><笑> <笑>なるほどね、うん。私はそうだな。実家に住んでた時の話なんだけど、うん、母がいつもクリスマスはケーキを作ってくれる人で。手作りそ う, そうそうそう。えー、だから、ケーキをこう、前日になると、なんかこう、キットみたいなの買ってきてるのがわかるから、どんなの作るんだろうねって、母親以外の家族でみんなで言ってると、そんなにクオリティの高いケーキは、 作れないから、もう手作り感満載の感じなんだけど、それがまた良くて、なんか楽しかったのを覚えています。うん、暖かいそうなの。だけど今年はね、もう一人暮らしを始めているから、うん、クリスマス帰ろうと思ったんだが、ありがたいことに仕事だから帰れず。よかったどうしようかなか。いいんじゃないかなあの、その現場の皆さんと一緒にケーキでも食べちゃおうよ。じゃあ一緒に食べよう食べようはい f <笑> c さんありがとうありがとう<笑>ということでじゃあここまでとさせていただきます、うん、はいえー、メールは随時募集しておりますので皆さんメールよろしくお願いします私たちが面白いと思ったメールは9位段位を上げていきますのでぜひ送ってください、うん、以上メールコーナーでした平成最後の国礼ディオパワード・バイ・シノミアグループ 国川流、イェーイ<笑>はい。はい。えー、こちらはですね、リスナーの皆さんから恋愛に関する川流を募集します。うんえー、笑える川流、共感できる川流、泣ける川流、なんでも構いません。五七五形式で送ってください。えー、逆に、あのね、なんじゃこりゃっていう川流には、うん、段位広格の可能性もね、 とってもありますので、お気をつけくださ い,、はい。はい。はい。じゃあ今日もバサバサ行きますよ。お願いします。はい。では、ペンネーム、ウィルさんからいただきました。お。家電に、父親が出て、かしこまり。携帯がない時代は、連絡は家電でした。父親が出て、君は誰だとか言われて緊張しましたね。はー。はー ウィルさん、お久しぶりです。あらあら。なるほど。これ、振り返りたいが、うん。かぐや様でも、ね。似たような出来事が、ありましたね。あったりします ね, ね。いや、本当に、いや、これは、ビビりますよ。ビビるね。し、やっぱ懐かしいって、なるよね。うんうん。え、な、経験ないそういう。ええー、でも、さ、だいつだろううーんと、でも、 小学校、うん、小学生ぐらいの時うん。ですよね。なんかその家電にかけるって。そうそうそうそ う, そう。いやー緊張した。あ、でも、なんか仲いい友達のお家にかけると、うん、時は、なんかあんまりこう、 緊張せずに行けるけど、ねうん、あの、連絡網みたいな。あった返して行かなきゃいけないやつとかは、ちょっと、<笑>あの、みたいな、ドキドキがありましたね、これは。私でも中学校の頃それよくあった。うんえー、なんか、私は、高校から携帯を持っていいよって言われてたから、うん、それまでは持たせてもらえなくて、うんうん、で、周りの友達もみんなそうだったの。うんうん、だけど中学校ぐらいになると、うん、こう、徐々に付き合う、 こうカップルとかができてくるじゃないですか。あらあらすね、学校いる間はいいんだけど、うん、その後、こうデート行くってなった時に、気になったから、うんうん、ね、どうしてんの、うんうん、て携帯持ってないでしょって言ったら、うんうん、あの、パソコンのメールか、あとは家電で連絡を取る。で、そのパソコンも家族で共有しているから、なんかそういう変な文字が打てなくて、うんうん、なんか、何々さん、え、 あの、いついつどこどこでよろしくお願いしますみたいな、そういうなんかかしこまった文章しか恥ずかしくて打てないって言ってて、えーうんうんうん、なるほどね、家族に見られたら恥ずかしいもんね、うんうんうん、とかっていうことがあったりして、えー、だからなんかそういうのを見ると、なんかね、すぐ昭和な感じを思い浮かべると思うけど、うんうんうん、実は私たちの世代でもあったりしますよう、ねえー。うわーいいですね、それもまた、うん、ねちょっと、 キュンキュンするよね。キュンキュンしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ペンネーム、インレットさんから頂きました。驚愕で女子生徒はたった 2% パー。工業高校なのでいないんです。という。<笑>あるあるですね。驚愕とは。<笑><笑> 今まではね、男子校だったけど、うん、自分たちの代から、驚学になりますって言うと、うん、なかなかね。うん、そうですね入ってこ。そうか、なるほど。たった 2%。パー、うん、うん、と何、何ーってどれだったうん、20人、30人ぐらいなのかなのクラスそんなに。学校にもよりますけど、そんなにはいないですかね。一、うん、クラスにじゃあ、一人。わーもうじゃあ、マドンナですよその、その一人か二人の女子は。 そのクラスの中で。なるほどねーいやー。うーんういかにみんなこの一人二人の女子を取り合うかのもう戦争が起きる。勉強しなさい<笑><笑>起きる。もそれどころじゃない。<笑>うそうか、寂しいね、それはね。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。では、ペンネーム、もきちさんからいただきました。この前さ、彼女いらねえって、 言ってたじゃん友人の裏切り<笑>。<笑>これは、良くない。こ れ, れよ良くないの<笑>であれあれですよ、これ。テスト勉強してるいや、全然してないって言いながらしてるパターンの恋人版ですよ。うまい、例え。なるほど。すごいにらみつけられた。こ<笑><笑>れは良くない。言ってほしい、もう。欲しいって。 自分の本音をもうすべてさらけ出してしいなんでそのメールだけガチなの、<笑>と思う<っ><笑>ダメだよ、これは。いたね、周りにね。うん、いたいた勉強もそうだし、うん、興味ないよって言ってて、そうそうそうそうしっばらーっと立つといるんだよね。そう。あれその、なんか、ななちゃんもそのストラップつけてたよ。う, うん、付き合ってんだ。えぇーってやつ。<笑><笑>怖いよ。<笑>はい、ありがとうございます。<笑> ペンネーム、ミステリーファイルさんからいただきました。ストーカー、それは愛なる紳士です。ごめん、どういうこと<笑>愛があるよってこと愛がある紳士の行為だよってことこれ全力で否定するよ、うんうん、迷惑行為だよ<笑>間違った捉え方をしているよ。ミステリーファイルさん、よく考えて。よく考えて。<笑> 絶対にダメよ<笑>見直してみて。犯罪だよ<笑>え、面白いこと言えない<笑>。<笑>ガチすぎる<笑>。人を好きになるってことはねね、大事。うん。いいことで、幸せな気持ちになったり、時には傷つくことも、あるから、好きっていう気持ちは大事だけど、それが行き過ぎてしまって、相手を苦しめてしまっては意味がないよ<笑><笑>ないよダメですよ。 ストップスとか、ダメですよって言っちゃ周りのスタッフさんが、はいって言っていや、ミステリーファイルさん。いや、これちょっとまあちょっと、給与は与えられないな、うん、いや、ね、あの、過ちを犯す前に。そうだよ。うん、そうそうそうそうそう。ここで裁いておきましょう。なので、与えません。<笑>えっと、もうちょっと、改めて考え直していただけたら、給、は、与、いうん、を。 与えましょう。そうしましょう。その他の方は、ええー、うん、なかったので、<笑> 9位をね、ね、うん、あげましょう。あげましょう。<笑>一つずつね。はい。よし。<笑><笑>ということで、川柳は、絶賛募集中でございます、うんえー。私たちが面白いと思った川柳は9位ラインをあげますので、ぜひ送ってください。以上、国川柳でした。平成最後の国レイディオ。 パワーアドバイシノミネグループ。平成最後の恋愛必勝法はい。リスナーの皆さんが思う恋愛必勝法を募集。はい。私たちがその必勝法を A から E の5段階で判定していきます。はい。ちなみに実際に行った恋愛必勝法でも妄想の恋愛必勝法でも構いません。<笑>ということで読んでいきたいと思います。はい。では、ペンネーム。 タッチーさんから頂きました。はい。水道水をごくごく飲み、うん、胃腸の強さをアピールすれば付き合える。うん<笑>こマニアックすぎない<笑>水道水でも、そんじゃそこらのね、日本の水道水をごくごく飲んでも、胃腸は荒れない。そこ<笑>胃腸は荒れない。<笑>あ、でも、待って、うん、それをして、 かっこよく見える瞬間は確かにある。あ、えそうそうそいつでしょう<音>あスポーツ終わりイエスはいあの、あの、あ の, 外のあれでしょ、外の。外の、そうそうそうこ。こう、キュッキュッて、キュッて上に蛇口を上げて、ちょここ、ここ、伝う。ここ、首のとこ水が伝う。<笑>あれね。うん。あ、それはいい。それは、かっこいい。うん<笑>。じゃあぜひ日本で、日本で。日本で<笑>日本で日本で日本で? 日本でやっていただいて。はい。<笑>はい、<笑>はい。えー、続いて読んでいきたいと思います。はい。ペンネーム、ワタッチャさんからいただきました。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。最初に好きな人にちょっとしたお願いを聞いてもらったり、何か協力をしてもらい、そのお返しとして食事をおごるという方法なら、スムーズにデートに誘える、うん。ということです。ほう。え、ちょっともう一回。もう一回。 最初に好きな人に、ちょっとしたお願い事をするんだって。うん、これ、ちょっとお願いしていいかなってあ、なるほど。で、まあ、多分何かしてくれるんでしょう、うんうんうん、その相手の女性が。まあ、仕方ないなで。そしたら、その、この前ありがとうっていう、ことで、食事に連れて行ったり、っていうことだったら、スムーズにデートに誘える、うんうん。私はね、このスムーズって言葉にちょっと引っかかるけれども、うん、でも言ってることは間違ってはない。そうですね。 これでも、私はいい手だなと思いましたよ。うん、いいなって思うんだけど、うん、スムーズってところで、<笑>うん、いや、いけんべ、みたいな、感じがする気がしたりしなかったりする。<笑> あ, あ、でもここは、かぐや様に。あら、乗っかりましょう。え、いいんですかちょっと、今日、いいのいいの。今日はちょっと優しめに行こう。そうですね。うん、じゃあ、ま、たッチさんありがとう。ありがとうでは、ペンネーム。 運命の車輪さんから頂きました。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。デートに誘うときは、まず先に、相手の両親から了承をもらうのが誠実っぽくていいと思います。デートで<笑>うん。え、終わり<笑>終わり。デートでえー、ちょっと重い。<笑><笑>ちょっと。 お, おご両親に了承を得るって人いるなかなかいないよ ね, ね武士だよ、この人。<笑>武士だ。でも、だって、えー、だって付き合ってもないってことですよね、これは。そうだね。えー、それなのに、なんか自分の両親に勝手に、なんか勝手にっていうかそう言われて、なんか、なんか何々さんって人があんたとデートしたいって言ってたよ、みたいなお母さんから言われるんですよ。怖いよ<笑><笑>怖いよ これは、ちょっと、怖い。あ、予備軍。これ<笑>予備軍これ予備軍だこれ予備軍ですね。<笑>危ないよ。わかりました、はい。はい、じゃあ続いて読んでいきます。はい。ペンネーム、翔さんからいただきました。うん。ありがとうございます。ますきっと、料理上手な人に惹かれるはず。うん。まずは、イタリアの有名シェフに。 弟子入りして10年ほど腕を磨き、自分のお店を持ってからさらに20年ほどイタリアの皆さんに、えー、美味しい料理を提供し続けます。 しかし、自分だけが美味しい料理を作れても、一流シェフとは言えません。<笑>そこからさらに10年かけて、弟子を有名シェフへと育て上げて、いよいよ告白です。ここまで来れば間違いなく、<笑>え告白成功しますというメールをいただいたんですけれども、ここまでの年月をかけたら多分相手の方はご結婚されていると思います。<笑>間違いない<笑> 何かに一生懸命打ち込むのは大事だけれどもこの人あれか料理に恋をしているの、うん、あそうかもしれないいいですねそれそういうことにしときましょう料理に恋してるんだとしたら間違いありませんうんでも宇宙の人がいるんだったら難しいと思います<笑><笑>ね、何年かかるんだろうだだってだってて 10年でしょ、まず。20年だ三30年。40年。だから、その人が。誰か分かんなくなってるよ。きっと。例えば、15歳だったとしても、うん、55歳にあっているのよ。<笑><笑>もう、もう、既婚、済み。急いで<笑><笑>もうちょっとね、はい、短いペースで、はい。はい。では、あ、ペンネーム、マイペースさんからいただきました。はい、あ, りありがとうございます。えー、クールな人って、 落ち着いている感じがして、モテそうですよね。そこで、クールなキャラになるために、スケキオマスクを被って生活するのはどうでしょう顔全体を覆うあのマスクなら、どんなびっくりすることがあってもポーカーフェイスでいられるので、クールな人と思われること間違いなしですごめん、まず着ていい。そのマスクってどんなマスク<笑>私ね、あ、あ、あ、えっと、あ知らないんだ。なんか真っ白で、なんかここ。 目のとこと鼻のとこだけ空いてるみたいな、もう、真っ白なマスク。あの、強盗とかに、はい。<笑>全然違うみたい。それの白バージョンみたいな。<笑>白バージョン。ヘブリアルあ、あ、それか、それか。えっと、有名なやつですね。そうです、そうです。あの、市販に売ってんのかと思った。<笑>なかなかね。え、でも、いや、 これはえっと、な、な、何さんだっけマイペースさん。マイペースさん。マイペースさん、あの、スケ キ, キオマスクをしたら、今の私みたいな、えぇっていう悲を上げられるから、<笑>やめた方がいいと思うよ。ただね、クールを通り越して、恐怖になるのでね、これも予備軍でございます。はい。<笑>はい。ちょっと危ない人が危ないきました<笑>、うんいねいねうん、はい。じゃあ続いて読んでいきます。はい。ペンネーム、筋肉料理研究家さんからいただきました。ありがとうございます。 女の子は、足の速い男の子を好きになるので、かけっこで一番になるのが恋愛必勝法です。おー。うん、あ、でも、あった。小学生ど学生の時はそ、そうですね。足速いと、なんか知らんけどモテる。<笑><笑>運動が得意だったよ。頭がいい男の子ってモテて、ねうんうん。そうですね。なんか、わかりやすさ。そのなんだろう、うステータス 何て言うんですかなんて言うんですか本当に<笑>えでも実際ど う, でとでもうんとや小学生の時は確かにありましたその、うんうん、足速いかっこいいなみたいな、うん、あったけどももう大人になってくると走るっていうことあんまりしないじゃないですかそうだねむしろなんか走ってる姿ってなんかあんまり見たくない<笑>なんで<笑>なんか思ってた走って 言い方と違った時のショックあの、<笑>なんかこう、足、手こんななるな。あ、足、走り方がちょっとちょいダさだったら、ちょっと悲しいなって<笑>そうそうそうで す, そうで す, ですなるほどね。え、可愛 い, いって思えますいや、もし、好きな人がいたら、うん。うん、い, いって思えるかも。あ、素晴らしい。ただ、でも、<笑>うん ちょっと止めて、うん、あの、私と一緒にいるときはいいけど、<笑>公の場で、やるのはやめときなって言うかもしれない。まあでもその、あれですよ、その、時と場合によりますよね、命をかけてね、なんか私が、やべえってなったときに、うわーって走ってきてくれるんだったら、どんな走り方でも構わない。その、なんて言うんでしょう、遅刻、あの、デートするってなって、ごめーんってしたときに、なんか手がこう、女の子みたいな感じだと、ちょっと、あ <笑>急に回収しだした<笑>。<笑>まあでもね、そうね、かっこいい走り方、フォームがかっこいい人の方がね、キュンとしますわね。はい。だから、うん。うん。うん<笑>。<うん笑><笑>はい。では、お、ペンネーム、ミステリーファイルさんからいただきました。と。この方は、9位なしで予備軍でございます。はい<笑>。<笑>恋愛とは、ストーカーの極みなり。 えー、っと、この人は、うん、えー、ノーモアさんに引き続き、あの、喧嘩を売っているのよ。<笑>絶対この人さ、うん、9位、段位欲しがってメールしてないよね。<笑>してないね、これはね。ストーカーは何度も言ってるけど、うん、犯罪なのよそう。絶対にダメよ、うん、しか言えないよ<笑><笑>できまで。 あと一歩ということです。さあ、どうするのかな<笑>もう一つ、同じようなメールが来たら、この方は、もうメールすら読まれなくなりますよ。できんだぞこのまま突き進むのか は, はがきのみになります。<笑>あ、はがきのみ受け付けるそうです。果たして、はがきに、ストーカーというフレーズを書く勇気はあるのでしょうかある、うんうん、のでしょうかあ、でもこの人ありそうだな。<笑>怖いよ、はい、とにかくストーカーダメダメはい。はい。 ということで恋愛必勝法はここまでです、うん、メールはあの絶賛募集中ですので私たちが面白いと思った必勝法は9位団員を上げていきますのでぜひ送ってください、はい、以上平成最後の恋愛必勝法でした平成最後の国レイディオパワードバイシノミヤグループ エンンディングのお時間です、うん、まずはお知らせですはいテレビアニメ「かぐやさまはこくらせたい天才たちの恋愛頭脳戦」は来年1月12日土曜日より MBS 東京 MXBS11 栃木テレビ群馬テレビ中京テレビ テレビ新潟にて放送スタートです。もう第1話まで。1ヶ月を切りましたと。うん。うん。早い。早いですね。ね本当にあっという間。うん、はいえ。放送時間など詳しくは公式ホームページ、かぐやトラブをチェックしてください。うん、はい。そして、今週、かぐや様を告くらせたい天才たちの恋愛頭脳戦コミックス第12巻が発売されました。イエーイ ありがとうございますそしてね、うんうん、早くも13巻さらに公式ファンブックが1月の18日に発売となりますテレビアニメと合わせてチェックしてください、うん、勢いが止まりませんね止まりませんはいそして、えー、今週末に開催される「ジャンプフェスタ2019」うんえー、2日目の12月23日日曜日11時40分から ヤングジャンプ、ウルトラジャンプブース内にて、かぐや様は小倉世帯のステージがあります。うん、はい。私たち、えー、ココちゃんこと、小原さんと、私小川葵と、うん、えー、古川さ ん,、うん、鈴木さん、花森さんの5人が登壇しますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。い、うん。そして、あ、今回の NG ワードゲーム。NG ワードは、なんとなく予想ついてるうん、なにイルミネーション。 大正解イルミネーションでございました<笑>よくないねこの、な、ダメですねちょっとどうしたらいいんですこれ。ゲームになってますかなってる。<笑><笑>本当にま、1回目、2回目はね、うん、なんか、そうですね。お題だったから。ああまあまあはい、第3回目に、私がヒヤヒヤするのか、は<笑>たまた、もうオープニング頭からまたさらっと言っちゃうのか。<笑> 皆さん楽しみにしていてください。はい。では、そうですね。はい。よし、うん。まあ、ここまでやってきましたけどね。まあ、第3回の目標は、うん。絶対に言わない、うん。あ、言ったね。うん。言ったね。<笑>言わない。え、私、言いづらい。うん、わかった。絶対言います。わは怖い。はい。 お届けしたのはし宮みやかぐや役小川葵と藤原千佳役小原好美でした。また来週。<笑>平成最後の国クレイディオパワードバイしのみグループ。この番組はし宮グループの提供でお届けしました。